Thank、you どう広いでしょう。桜何見てんの。 そこでガリガリやんないでよこうガリガリやんないでよおいおいおいおいおいおいおいおいダメだダメノーノーノノーノーノーノーノーノーノノノノノノ 外出ちゃダメだよこういう手に食べられちゃうよ隣の猫食べられちゃったんだからこういう手に